見てほら。<laughs> 見て見て <laughs> <laughs> <laughs> 今日の国際空港があまり。ロキアさんが。少ないですね。少ないです。はい、見つけた、見つけた。<笑>今日一人旅のロキアさんに向けに行きます。 はい、神々の島からおはようこんにちはこんばんは、えー、今日は鳥旅のお客さんと一緒に村ィビッチのところに行き ま, す行きましょう村<笑><笑>ィビッチのところはもうインスタ映えところも結構あります、うん、これはね写真スポット<笑><笑>こっちから撮ってほしいかもあ よいいよ、え座 る, <笑>るよチーきもう一回チーズー、はい、今日はめっちゃいい天気ですね。 <笑>インドよ。で、あそこにあるステージ、あのケチャクダンスのところにあります。 <笑>めちゃムちゃきれいはいダムラシティビーチ上から見るともうこんな感じですねめっちゃ綺麗なビーチがあります めっちゃ綺麗なビーチー。暑いけど。 波見ると泳ぎたいんだよね熱くなーい<笑><笑> 暑くないんだって全然暑くないちょうどいいよなお<笑>ももくるね<笑>ゴリラになったんだよね<笑><笑>先よったやんこういうやつそう<笑><笑>スムラスティビーチのほうに結構ビーチクラブがたくさんあります朝からね<笑>大体今ビーチクラブ すすることは、ね、ちょっとビル飲んでそう、ね、一日はいけるけどそう、ね、っ 海, 入って海入ってビル飲ん で, でそれはバッチリ すごい。 気をつけて<笑>気をつけてね<笑>はい取るよーチーズ モデルポーズ、そう。<笑>すごいモデルじゃん。いいじゃん、いいゃんモデル。 今かか、かかからら見見ると、と、こののてください。い時にががスス。ストト、ーは。やっっっぱり良たね、夕方夕綺綺麗麗ケチダダンス、えー、ン着ダンスはいつもタ、うんうん、タ、あッコいつもここにみんな並んでるの。うん<笑> そうステージはそこうんいけるはいじゃあウルワーツはこんな感じですウルワーツはこんな感じですねめっちゃ綺麗なインド洋ジャッジングはあそこになる ャャククダダンンスのススジ見に行 こ, う、えー、こんな感じです<笑>ダンスね<笑><そ>う<笑><笑><笑>もう一回とるよはいチーズ。 じゃあ来るルツジンの中に行きますじゃあ、ちょっと階段がありますね。す<笑>ルメリアこれこれこうやって右あ、左左 それ、マリジンだよ<笑>。<笑> 筋の中にあなたにですね 次はここはめっちゃサーフィングスポットですね。お 波が来る波が来るおうおう<笑>やばと思った。<笑> すごいびシゃビしゃだよ、これ<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑> ウーアツの近ルッまた階段。 the bag.